キング・アンド・ス・ラグジュアリーホテルで語る夜深しの思い出。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。年末年始の目玉企画ということで、今回は特別に、キング・アンド・スと都心にある高級ホテルのスイートルームで撮影を観光。 部屋に入ったメンバーたちは豪華すぎる、泊まりたい、と大盛り上がり。そんなスイートルームでホテルにまつわる思い出やクリスマスについてなど聞きました。今回はホテルのスイートルームでの撮影ですが、ホテルにまつわる思い出を教えてください。高橋海人21先輩のコンサートのバックについていた時はよくみんなで夜更かししていたよね。 岸シユータ、25、人狼ゲームばっかりやっていた。神宮寺ー太二十三23、今は、みんな早く寝ちゃうけどね、章。ナガセレン、21、デビューコンサートの時、一回やろうとしたけど、見すぎてすぐ終わったよね、章。ヒラノシヨウ、23、そういえば、去年、アマと二人で枕投げしたよ。高橋、したね。 あと、絵本巻きみたいに布団の中に巻かれて、それを思い切り引っ張られたりね、しょう。部屋、飛び出す瞬間、少し浮いて面白かったでしょ長瀬、潮と同じ部屋にはなりたくないな、しょう。クリスマスを全員で一緒に過ごすならどんなことをしたいですか高橋、みんなで鍋パーティーしたい。岸、鍋、いいね。 平や何鍋にするかによるな。高橋、キムチ。平やキムチは最高。絶対行く。永瀬、え、ミルフィーユ街。神宮寺、ミルフィーユは少し大変じゃない騎士、アクがたくさん出るよね。神宮寺、キムチ鍋なら切ってある野菜を買うだけでできるよ。高橋、場所は角の家にしようね。 長瀬うちに鍋、あったかな神宮寺、じゃあ買っていくよ、章。今年はコロナと共にあった一年でした。まだまだ閉塞感のある世の中に向けて、アイドルとしてどんな影響を与えたいですか騎すごくシンプルなんですけど、たくさんの人を笑顔にしたい。不安の多い毎日に、少しでも明かりを着せたらいいですよね。 へいや、それが僕たちの仕事だもんね。気分が落ち込んでいる時も僕たちのパフォーマンスを見て元気になってもらいたい。高橋、僕はファンの皆さんのために何かをしたくてしょうがなくて、自分がどれだけアイドルという仕事が大好きか改めて実感した一年でした。 永瀬、今は少しずつ仕事ができるようになってきたから、アイドルとしていろいろな人に夢を与える仕事を全うしていきたいよね。神宮寺、エンターテインメントの発信の方法が変わっていくきっかけにもなるのかなと思います。僕たちもどんどん新しい挑戦をしていかないとですね。女性自身2021年1月5日12日合併後を掲載。